おはようごござざいいまます。す。ラスカラでございます今日はですねサムネとかあのタイトルにもあるようにちょっとですねあのご報告がありまして動画を撮らさせていただいております、まあ、先日動画でもお話ししたんですけれどもあの第1子を授かっておりますということでご報告させていただきまして改めてですね、えー、昨日4月の16日に無事ですね生まれることできましたはい、まあ、ちょっとねあのこのご時世なんで、えー、入院中とあのお見舞いだとか 行ったりすすることでできないんですけれども出産後はねちょっと15分だけガラス越しに面会ができるということで昨日あの行ったところですね母子ともどもとても元気な姿を見れまして僕もねとてもほっとしている次第でございます。 今、どうしてもね、時期的に、あの、外撮りができなくなってきてて、僕のストックが終わってしまうと、ほぼね、家撮りがメインになってくると思うんですけれども、2人がちょっと家に戻ってきたときには、なかなかね、あの取るタイミングとかが難しくなってしまって、ちょっと今まで通りの頻度で上げられなかったりするかもしれないんですけれども、そのときにはね、まあ、あの、子育てに奮闘してるんだなと、多めにね、ちょっと見ていただければと思います。 今後ね、またあの家撮影とかする時には2人の声とか入ったりとかしてね今までとはちょっと違う内容になるかもしれないんですけれども温かく見守っていただければと思います。はい、ということで以上ラスカルからでした。じゃあね